では、えー、ファイルシステムのお話をします。最初は二次記憶装置とファイルシステム。えー、メモリー、四季記憶装置は、まあ、コンピュータシステムの一番主な記憶装置ですけども、容量が限られていますし、電源を切ると内容は消えてしまいます。コンピュータシステムは、電源を切られてもきちんと残ってほしい情報がたくさん入っていますね。ですから、えー、次のような状況を満たす、えー、二次記憶装置。 記憶を行うものですね。二次記憶装置を使用します。まず、安定記憶であること。それは電源を切っても消えない。内容が勝手に格下わったりしない。それから、容量が大きい。まあ、コスト当たりの容量が大きい。大量のデータを格納でき、1ビット当たりのコストが低い。それはたくさんの情報を長い間保管しますから、重要になります。これらの情報が、状況が必要なわけです。 今日のコンピューターシステムで広く使われている二次記憶装置に、えぇ、ー、磁気ディスク装置、ハードディスクドライブというのがあります。これは、えぇ、ー、磁気コーティングした円盤がありまして、えー、そこに読み書きヘッドがこう、近接して、磁気的に情報を書き込みます。で、えー、まあ磁気的な記憶は非常に安定してて、技術的にも、まあえー、蓄積がありますから、これによって大量の情報を保管することができます。 その他に、えー、電源を切っても内容が保持される半導体メモリであるフラッシュメモリにも、えー、モバイル機、携帯などで多く使われています。こちらの方はコストが高いんですけれども、HDD よりも高速なので、通常のパソコンでも直、えー、リスクの代わりにフラッシュメモリを使うことがあります。その場合には SSD、ソリッドステートドライブというふうに呼びます。で二次記憶装置には、 大量の情報がいられますから、それらの名前をつけて、構造を持たせて管理できるようにする必要があります。そこで、コンピューターシステムの中で、このような機能、大量の情報を管理する機能を提供する部分のことを、ファイルシステムと呼びます。この名称はまた、たくさんのファイルが集まった構造全体という意味でも使われます。だから、ファイルの集まりがファイルシステムですし、そのファイルの集まりをちゃんと管理する機能もファイルシステム。 以下では、イヌツをゲーにして、後者の意味での、つまりファイルが集まった構造全体どんな風になっているかということで見ていきます。でファイルシステムの中の主要な要素は2種類あります。1つはファイル。ファイルは任意のビットのデータを、まあ、格納するんですけども、メモリと同時にバイト単位でアクセスするので、長さもバイト単位です。1バイトは8ビットですね。 それからもう一つはディレクトリディレクトリというのは登録簿という意味の英語で、ファイルやディレクトリをいくつも入れることができるようないるものになっています。例えばあなたがたくさんの情報、まあ、書類とかを保管して、必要に応いて取り出したり追加したりするとしたらどうしますか、えー、書類が少し引かなければ、まあ、適当に積み上げておくだけでも別に済むかもしれませんけども、何百何千もの書類となると、それじゃあどこに行ったかわからなくなりますね。 そこで普通は書類をバインダーなどに閉じて、キャビネットに入れて、順番に並べて保管する。でそのキャビネットには、このキャビネットは学校関係とか保険関係とか分類しますし、その中のバインダーには何年度の情報であるとか、何々生命の関係だとか、細かい分類を知りします。こういうふうに、だんだん細かいように分けていくことで、情報のあるか分類をたどって探すことができますね。 このような、断理分類から中分類、小分類と、大に細かく分類していく構造のことを、階層構造、早らきと呼び、広く使われています。情報の整理に階層構造を使うことには、こういう利点があるんですね。まず、新たな情報を置く場所が明確に決まります。えー、何年度の何年生命だからここなんだ。で、もう一つは、入っている情報を取り出すとき、ありかが簡単にわかります。えー、同じですね。 こういうことから、コンピューターのファイルシステムでも、階層構造が一般的に使われています。つまり、ディレクトリーが入れ物で、えー。その中にまたファイルが入ることもありますし、ディレクトリーが入ることもあります。えーまあ、情報には物理的な大きさがないので、さっきの情報の場合には、マインダーとかキャビネットとか様々な種類の大きさのものがありましたけども、えー、コンピューターの情報では全部同じディレクトリーだけが入れ物で済むわけです。